が公開初週の全国映画ランキングで3位に、ランクイン土日動員14万3000人と順調な滑り出しを見せている。内容は、幼馴染のヒロイン春名ゆうはね、桜井ひな子、と、好きと言えない超こじらせ男子泉凛平野、の関係を描く高校生のラブコメディ。 同名の人気少女漫画、小学館の実写化で、他には玉木ティナ、磯村優と伊藤健太郎らが出演している。同作は、ヤフー映画レビューでも 3.00 を記録するなど、まずまずの評価を受けているが、これに映画ライターが、ゼックと言い、次のように語る。ウイラ、ブ、は間違いなく今年一番の、打作。それどころか、 近年でも最もつまらない映画でした。それがはっきり分かったのは、死者が終わった時の空気です。ジャニーズ事務所が今、最も力を入れて売り出している平野の主演作とあって、同作の死者会には多くのマスコミ関係者が足を運んでいたようで、中には、その世界で有名な評論家、 などの姿もあり、配給会社の担当者がわざわざ挨拶に行っている様子も見られたという。平野の取材をするにあたり作品をチェックしに来た媒体ばかりでしたが死者が終わった瞬間顔見知りでもないのに近くの席同士でなんとなく苦笑しながら顔を見合わせてしまいました。もちろん配給側の関係者などがいますので誰も口は開かない。エレベーターの中でも はっきりと言葉には出さないものの、メタうなり、ネークショーなどとため息を漏らすという気まずいやりとりが見られました。こんな経験は、これまでの試写会で初めて、有名な映画評論家などはどんな風にあの映画を見たのか、正直な感想をお聞きたいですね、どう。ちなみに、いわゆる少女漫画原作の映画全般が、ダサクではもちろんない。 ジャニーズ映画だから、アイドル映画だから、というわけでも当然なく、シンプルにクオリティが著しく低い、どう、のだという。同様の意見はネット上でも多数見られ、最低。金返せレベル。ストレスがすごかった正直内容は幼稚園レベル今年見た映画のワースト3には入る、など国評がずらりと並んでいる。うイラブ。 外科につまらないかというポイントについて同志は以下のように話す。とにかく幼稚で稚拙で、チープ、こじらせ、とか、キュンキュンなどと歌ってますが対象年齢が小学生だったら、まだしも見ている側が恥ずかしくなってつい人の反応も気になってしまうそんな内容と演出です。また最近は一生。 2章といったように、チャプターで区切って見せる映画が増えていますが、そのブツブツと分断する区切り方、編集の仕方も実にお粗末で、出演者が可哀想になってしまうレベルでした。とはいえ、デビューで高得点をつけたり、SNS で絶賛する平野ファンも酷評するものをしのぐ勢いで存在する。 平野仕様のファンは見るべし平野仕様くんを堪能できます紫輝くんかっこいいしかわいいただただ平野仕様がかっこいい映画でしたといった声はすぐ目に入ってくるのだこれまで見たことのないレベルでひどい映画なのに絶賛されそこそこの動員があるという点で旬のジャニーズタレントの底力を感じますねどう映画の中身ではなく スクリーンに映る姿に価値が生まれるというのはアイドル映画のせいであり特権と言えるが特にジャニーズ映画はその傾向が強いのだろう賛否両論あれど作り手としてはかなり美味しい商売のようだ平野志耀さんプロフィール1997年1月29日生まれ愛知県出身圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方